<スイラ>宴に水を差し寄ってここからは貴様の悲鳴で盛り上げてもらう。 ここで見てからずっと気になってた。その背中忘れるわけない。兄さんどうして。う なぜ卓と一緒にいいるの人違いだう<笑><音声><音声>っ 裏切るか。よかろう。大役は貴様のものだ。じょふ。わ<笑><笑>騒ぎになる前にされ。兄さん。俺に構うな。長理連れて行け。 お引き取りをちょっと待って<笑><笑><笑>兄さんはタ役をどうするつもりなの拙者はただ両夫殿に従うのみさあこちらへ。<笑> ありがとう…また助けられたねどうしても確かめたくてでもようやく確信が持てたな<音声><音声><音声>別れも言わずに姿を消した。 あの兄の夢中で追い続けたあの背中どうして短薬に手を伸ばしているのか知らないことには笑い合った日々は戻ってこない陽気の闇を切り裂き進むあなたの姿が私に覚悟を決めさせた たとえ刃を交えることになろうとも問いただすことができるのは妹たる私だけ。 大諦めないいじっぱりなとこだけは兄さんにも負けないからあいつが生きておったとはなまた共に修行に励める日が戻ればよいが小生がまた一つ。 ビューの空に落ちました当宅を打った呂布は胆薬を奪い呂布を去ります当代最強の武人の手に胆薬が渡ったのです曹操は呂布を危険視し討伐に動き出しますが呂布は牧羊城を奪取逆襲を受けた曹操軍は苦戦を強いられます 道を開けよう僕をまい返せ<ス><ス>やるな抜<ス>かるなよトニ<ス>ー さすがは力よ曹操軍の力はこんなものか。 顔をはするなうんへえ私はジュニー君参謀の任を仰せかっております牧羊城はもともと加工トン殿が守りを固めていましたですが留守中に呂布の吸収を受け奪われてしまったのですコウトン殿は首相としての面目を施さんと かなり無理を押し奪還を急いでいるようです旅婦軍にあると聞く短若が、不足の期待を招かねばよいですが急ぎ加工とに追いつき、火星をお願いします私も軍勢をまとめ次第、曹操様と後を追いますご分運をお祈りいたします急ぎ加工と私もご分運を